らやみつきになる癒しの音色松竹芸能党所属お笑い議員歴8年目ユンンボダンプさんです本日は日頃の生活にお疲れの皆様を風流な音色で癒したいと思いますまずはこちらまるで鏡のような水面に雨の雫が一滴落ちる音 行きま す, <笑>す続きましてスコットランドの雄大な自然の中熟成された芳醇なスコッチウイスキーの樽の栓をようやく開けられる音 すま す, <笑>ーすー<笑>最後になりました一面真っ白な銀世界のふかふかの新雪の上に体ごと飛び込む音<笑> どうもありがとうございました。<笑>